人々の豊かな暮らしを支える農業今日本の農業は先進の技術を使った新しい取り組みを行っています海外でも高い評価を得ている日本のイチゴ実は他の農作物と比べ多くの人手を必要としますこの問題を解消するのが世界で初めて完成した収穫ロボットです 3台のカメラで色や成熟具合、大きさなどを認識収穫に適したイチゴだけを傷つけないように摘み取りトレイに収めるまですべて自動で行います一粒を収穫するのにかかる時間は9秒24時間稼働できるので農家の負担は大幅に軽減されますこうしたロボット導入の背景には 農家の減少や高齢化若者の農業離れという課題がありますこの課題に対し人工衛星を利用した取り組みも行われています倉庫からトラクターがやってきましたよく見ると人が乗っていませんどうしたのでしょうまあトラクターっていうのは幸運したり 種をまいたり、それから肥料をまいたり、農薬をまいたり、まあ、最後収穫までするんですけど、このトラクターは無人で今言った作業をすべて行うことができます。このトラクター自体の走行の精度、誤差というのはだいたいプラスマイナス5センチです。これはもう当然人間を超える能力です。田植えとか非常に精度要求されるんですけども、それでも十分使える走行技術だということが言えますね。 その精度を支えているのが日本の新しい人工衛星です次世代のカーナビや災害時にも活用されていますこれにより位置情報サービスの精度が劇的に改善され自分の位置を計測するのにかかる時間も半分以下に短縮されました精度が向上したことで世界で初めて 複数のロボットトラクターを同時に作業させることに成功作業効率が大幅にアップし日本や東南アジアなど狭い農地での無人作業も可能になりますさらに人工衛星からの画像情報を活用することでそれぞれの農家にあった肥料の量や収穫時期が把握できる取り組みも行われています 海外からもこうした農業の先進技術を学ぼうと若い人たちが集まっていますコロンビアから来たリカルドさんは将来的にはいコロンビアにこの技術をちょっと教えてあげるともそれをコロンビアの農家も手伝ってあげたいと思っています。 やはりどこの国でも農業就業者の人口はどんどん減っているんですねですからやっぱりあのこういった無人機ロボットに対する期待って大きいんですよねこのロボット技術を海外に輸出していくということは非常に可能性もありますしさらに国際貢献もできるというふうに思っています農家の高齢化や人手不足が深刻化する今日本の先進の技術が世界の農家の姿を変えていこうとしています